はいみなさんこんにちはにまるさんです。ディスクブレーキについてどう思いますかみたいなことをコメントでいただきましたんで、ディスクブレーキとリムブレーキについてのことを今回は語っていきたいと思います。で、僕自身がじゃあリムブレーキとディスクブレーキどっち派なのっていうことで言うと、まあ僕は今現在で言うとリムブレーキしか乗ってません。あの、まあ友人がディスクブレーキ乗ってるんで、 乗ったことはあるんですけども所有したことはまだないですで僕自身の考えというか希望はどういうものかというとリムブレーキとディスクブレーキが共存共栄していくような世界が本当は続くといいなとは思っていますまず最初はディスクブレーキの、まあ、メリットとデメリットみたいなものを言っていきたいと思いますまず機構としてのディスクブレーキなんですけども車とか オートバイとか、まあそういうところを見ても、まあやっぱりもうすべてディスクブレーキということで、まああの、機構としてはまあブレーキの中では最も優れている機構となっています。なのでまあロードバイクももちろんそういう進化の過程でディスクブレーキに移行していくっていうのは全然まあ不思議じゃないですね。すでにまあ先行して MTB とかではほとんどディスクブレーキになってるんで、まあロードも 近いうちにはディスクブレーキに移行していくっていうのはまあ普通に考えられると思います、まあ、自転車のディスクブレーキなんですけども2つ種類があって油圧式のものとワイヤー式のものがありますでワイヤー式のものはあんまり効きも良くなくてですねそんなにまあメリットがないというかあのやっぱりディスクブレーキにするのは油圧式のディスクブレーキのモデルを選んだ方がいいと思います でまあ、ディスクブレーキのメリットなんですけども、まあ、制動力が高いんでまずあの軽い力でブレーキをかけることができるということは、まあ、力のない、まあ、子供とか女性の方とかあるいは、まあ、あの手が小さい人なんかでも簡単にブレーキを効かせることができるそれが、まあ、メリットとして大きいと思います雨の日とか、まあ、リムブレーキが効かなくなるような状況の時でもディスクブレーキは安定して ブレーキを効かせることができるんで、まああの、天候に左右されないっていう意味でも、まあ、通勤とか、えー、長距離走るとか、そういう時なんかには、えー、向いてるかなと思います。あの力をかけずにブレーキを効かせることができるっていうと、ま あ, あの普通の人でも、あの下り坂、急な下り坂で、しかもその、 え、つづら折りになってて、ヘアピンになってるようなところで、必要以上に、ま、スピードを、ま、落とさないといけないような状況ですね。そういう時なんかは、リムブレーキだと結構もう手が疲れちゃうっていうのがあって、ディスプブレーキだったらなって思う時はありますね。ただ、ま、長い具体高だとしても直線だったりすると、ま、止まる必要がないんで、ブレーキをかけることってそんなにないんで、リムブレーキでもあんまり、あの、困ることはないんですけども、つづら折りなんかで、その、どうしてもヘアピンで、 確実に曲がれるスピードまで速度を落とすっていう意味で言うとリムブレーキだともう何回も続くとかなり手が厳しくなってきますねあとはカーボンホイールなんかの場合ですとリムブレーキだとリムのところがまあカーボンでクリンチャーなんかだと中にチューブが入ってるんでカーボンのリムがまああのブレーキのシュートの摩擦で高温になった時に中のチューブがまあ破裂してしまうとかあるいは カーボン自体が高熱になりすぎて破損するみたいなそういう事故が、まあ、あったりするんでそこは気をつける必要があるんですよねあのリムーブレーキのカーボンホイールの場合っていうのはそこの、えー、知らない人がちょっと乗ると危ないかなっていうのがあって、まあ、知ってる人だと、まあ、例えば下りなんかでは交互に前後交互にブレーキをかけるとかそういう、まあ、テクニックを使えば全然あの使用上は特に問題はないんですけどもまああの ディスクブレーキだったらそのリム部分に熱が発することがないんでカーボンホイールでもほんと好きなように、えー、乗れるとかブレーキをかけられるしずっとブレーキかけても大丈夫だし、えー、高温になることはならないしまあ、中のチューブ気にすることなく軽量の超軽量の薄いチューブなんかを使うこともできるんで、まあ、そこの軽量化には。えー 寄与するかなと思いますまだまだメリットあるんですけども例えば、えー、とリムブレーキの場合はそのリムブレーキの機械というかブレーキそのものの幅に制限があるんであんまり太いホイールが履けないんですけどもそのまあリムブレーキがなくなることで、えー、フロントホークとかの制限がなくなるんで 28mm とか 29mm なんかの太いタイヤを履くことができるのがまあ、リスク。 ブレーキのメリットかなと思いますそうすることでより、まあ、あの乗り心地がいいタイヤにすることができるとかタイ パ, パンク性能が高いタイヤとかあるいはオフロードでも乗れるような、まあ、グラベルとか、えー、シクロクロスみたいな感じでそういうところに乗れるタイヤを履くことができるっていうのが、まあ、メリットの一つとしてありますあとはあの、まあ、実際はちょっとどうかっていうのはあるんですけども リムのところにブレーキのその力が加わらないんで、えー、ホイールのリムをまあ軽くすることができるっていうのがあるんで。まあ、回転物体のそのそ、まあ えー、一番外側を軽くするっていうことができるのはホイールの、えー、作り方としては有利になるかなと思いますただ実際そういうホイールは今のとこまだ出てないみたいなんでこれは基本的にはまあちょっと机上の苦労みたいな形にはなってますあとはまあ見た目のところなんですけどもあのブレーキ面がないんでリムのところにブレーキ面がないんでリムを真っ黒に塗ることができるんで、まあ、あのホイールを安いホイールでもかっこよくすることができるっていうのがありますね リムブレーキのホイールだと、ま、黒くすると結構そのカーボンにするとかエグザリットとかそういう処理をした金属になったりで、高価なものになってしまうんですけども、そこをただ黒く塗るだけでいいっていうことがあって、まあ、安いホイールでもかっこよく仕上げることができるのがホイール、あの、ディスクブレーキのホイールのメリットかなと思います。 ディスクブレーキの場合ですとフロントフォークのところの先端の部分の剛性を高くする必要があるんで、まあ、全体的に剛性が上がって、まあ、乗り味がカチッとするというか、まあ、ハンドリングが良くなるとか運動性能の方に寄与するところがありますで逆を言うとまあフロントフォークの先端がの剛性が高くなるんであのしなりを持たせることがちょっと難しくなるんで乗り心地の面では 多少悪くなる可能性はありますで、まあ、デメリットなんですけども大きく言うと2つですね重量の面と価格の面なんですけどもあのやっぱりディスクブレーキの方が、まあ、システム全体として、えー、重くなるっていう傾向にありますねだいたいリムブレーキのモデルと比べて 400g から 500g ぐらいあの重くなる。 同じ構成で重くなるみたいな話はよく聞きますリムブレーキだとそのブレーキそのものがいろんなまあサードパーティーからいろんなものが出ててまあ超軽量なものとかも出てるんでそれに交換することによって軽量化っていうのがさらにできるんですけどもディスクブレーキの場合っていうのはそこら辺があまりその選べる種類がないというかそんなに軽量そこで軽量化するっていうことがあまりできないんで えー、カスタムして軽量化するみたいなことがちょっとできないかなって思います。結構僕なんかはその自転車の軽量化の動画出してるんですけども、どこで軽量化するかっていうと結構ブレーキ周りは軽量化するポイントの大きなところの一つでもあるんでそこがあまりいじる要素がないっていうのはちょっとその軽量化するときに難しいかなって思ってしまいます。あともう一つのデメリットとしてはやっぱり価格のところですね。 だいたい現状でもその同じメーカーで同じモデルの同じグレードのもとでもディスクとリムブレーキだと価格で2万円とか3万円ぐらいディスクブレーキの方が高かったりしますでまあ完成車で買う場合はそのぐらいの差で済むんですけどもあのバラで個人的に組んだりするときは想像以上に結構あの高くついたりしますまた専用工具っていうのも結構 別必要になるんでそれを揃えるのにもお金かかるしあの作業も結構複雑になるんで自作する派の人は結構油圧ディスクブレーキなんかはハードル高くなるんでなかなか手を出しづらい状況にあると思いますディアグラの油圧式の STI レバーなんですけど税抜きで3万6000円を超えるんですよねアルテグラの STI レバーリムブレーキモデルなんかは税込みでも3万5千円台だったと思うんですけどもその<笑>アルテグラより高いティアグラっていうのがもうその時点でちょっともうどうかなと思っちゃうんですけどそれほどその油圧式は結構コスト的には上がってしまいますね、まあ、そういうちょっとコスト的なところがあるんでまあもし組み立てとかで油圧ブレーキのモデル組み立てるとしたら結構 お金かかっちゃうなと思います導入するんだったらコスト的にもって安くなってきてか な, かなと思いますで今言ったように、まあ、他にもデメリットがあってそのメンテが結構面倒くさいあと組み立てが結構面倒くさいっていうところが挙げられると思います結構自作僕みたいに自作で組み立てる場合でまだ僕は油圧ディスク の, あのロードバイク組み立てたことがないんですけども、まあ、これからはチャレンジしていきたいとは思うんですけどやっぱりそこは 結構ハードル高いなと思ってますやっぱりその専用工具もいるしやり方もちょっとまだ詳しく分からないしということでそこですよねなんでま あ, あのお店で普通に買ってメンテも全部お店任せって言うんだったらもう全然いいんですけども自分で何かこうメンテしたりとかっていうのを考えるとちょっと面倒くさいかなっていうのはあります。 他にもデメリットとしては、輪行しにくいみたいな、コイールを外したときに、まあ、ディスクが曲がったりとかっていうこともあるかもしれないし、その、えっ、ー、と、パッドですよね、パッドがブレーキ、レバーを握っちゃうとくっついちゃって離れないみたいなこともあったりするんで、それ用のまあカードを使ったりしないといけないしってことで、ちょっと輪行がめんどくさくなるかなっていうのもあると思います。 あとは、まあ、ちょっとお隣がする時があるっていうのも、まあ、デメリットの一つといえば一つかもしれないですね。まあ、調整がうまくいってればいいのかもしれないですけどやっぱりちょっと、吸ったりとかちょっと割合そのシビアな、えー、リスクとバットの感覚が結構シビアだと思うんでやっぱりちょっと。 調整がが悪かかっったりするとすぐって音がするるととぐ吸て音あるいはダンシングとかした時にまあすったりして音がして気になるかなみたいのがあると思いますあとはその、まあ、今までリムブレーキのモデルとか持っててホイールとかをベそのいくつか持ってるような人だとその資産が引き継げないっていうのがま あ, あのデメリットの一つかなと思います僕なんかもその一番気に入っっててるホイールっていうのが ロバールの CLX64 っていうホイールが、ヘアロホイールがあるんですけど、これがもうめちゃめちゃ良くて、早くて、すごいお気に入りで使ってるんですけど、で、格好も良くてっていうのもあるんですけども、それが、まあ例えばディスクモデルに買い替えた時にホイールも同じやつを買おうと思ったら、ものすごい出品になるんですよね。結構高いし、なかなかディスクモデルの CLX64 ってそんなに出回ってないしってことで、そこが、あの、 やっっぱり、あのー、出品にななちゃうとところが大きいかなと思いか思まあ新たにゼロから始める人はそこは関係ないと思うんですけどもで特に CLX の64なんかはあのー、僕が使ってるのは白ロゴっていうのでそのロバールとかの文字が白で書いてあってかっこいいんですけどその白ロゴっていうのは今レースとかでプロは使ってるんだけど市販品としては 出てないんですよねだからリスクモデルとしてその白ロゴの CLX っていうのが存在しないんでそれもうちょっとその何て言うんですかねあのリスクホイールのバリエーションがまだそんなに多くない多く出回ってないっていうのもまあ一つのデメリットかなと思いますで例えばそのボーラのディ、まあ、あスクモデルボーラ1のディスクモデルなんかで言うと フロントのホイールなんかがフロントのホイールがリアと同じでえ G3 っていう3本組 の, こうあのデザインのものになってるので前後同じなんですねそれがちょっとフロントの方も G3 組になってるっていうのはあんまり僕はかっこよく思えないのとその重量的にも必ず重くなってしまうんでちょっとあのデメリットあるかなと思います。 でやっぱりまあラインナップとしてもやっぱりディスクホイールの方がリムブレーキと比べてもホイールのバリエーションが少ないでさらにそれを中古で安く買いたいなと思った時にはもちろん全然今のところ球数が少ないんで安く買うっていう手段が少ないのもちょっとデメリットかなと思ってますあとはディ、えー、スクホイールのその止め方の問題ですねあの リムブレーキのホイールだとクイックリリースみたいのがあるんですけどもそれがディ、えー、スクブレーキだと、まあ、スルーアクスルって方式なんですけどもただそれがなんか統一されてるわけじゃなくて止め方が結構各社独自みたいの を, を作ってるんでちょっとそこがバラバラになってるのがどうなのかなっていうのがちょっとありますなんでそのスルーアクスルの止める何ですかねシャフトみたいなやつをなくしちゃうとちょっと ありますあとはそのそこもそのですか、ね、リムブレーキのモデルとクイックリリース自体が、えー、サードパーティー製ですごい軽量なものとか、まあ、デザイン性の高いものとかいろいろ選べるんでそういうところが あ, のあんまりその選択肢がない特に、えー、そのメーカーごとにその特殊専用のものになっちゃってると。 まあ、全然選ぶことができないんでそういうところの、まあ、カスタムの楽しみみたいなのはちょっとなくなるし、まあ、軽量化のポイントであったりするところが軽量化できないっていうことでもあるのでそこがちょっとデメリットかなと思いますあとはまあ維持費とかですかねそのオイル交換とかがまあ必要になってくるので定期的にメンテナンスが必要だったりするので、まあ、1年ごとにオイル交換しなきゃいけないとか、まあ、リムブレーキだったら正直そういうことに気を使わずにガンガン まあ乗ってみたいな感じだしちょっとブレーキがずれてもリムブレーキだったら手でクイッと直せばいいだけなのにそういうのも結構そのちゃんと調整しないといけなかったりっていうところが結構面倒くさいかなと思いますで、まあ、もちろんそうすることによってその自分ではできないんで、まあ、販売店に全部やってもらう っていうことをお店に全部やってもらうということになるので、まあ、コスト的にやっぱりそこの維持費も高くなっちゃうのかなって思います。であとはまあデメリットではないんですけどもリムディスクブレーキだからといってその確実に止まれるかっていうと結局はまあタイヤのまあ設置の面があるんでそのタイヤのグリップの限界を超えると結局え止まれないんでまあ、あのタイヤロックしちゃうみたいな形で、えー、結局 あの制動力の最終的な限界っていうのはタイヤの方にあるんでまああのディスクブレーキかどうかっていうのはちょっと関係なくなっちゃうかなっていうのもありますまあタイヤを太くできるってことで言えばまああのグリップというか接地面も大きくなって制動力も高くなるって言えば高くなるんですけども同じタイヤ 例えば同じ 25C で比べた場合は結局最終的にはタイヤのグリップによるところなんであのそこの限界を超えることができないんでディスクかリムかっていうのがちょっと関係なくなっちゃうかなっていうのがありますでリムブレーキのメリットとしては、まあ、本当にもうすごく長く使われてきてるんで、まあ、中古の球数が豊富だし製品のバリエーションもめちゃめちゃある し, 選 び, し選びがいがあるというかもう安く買えることもできるしっていうことで まあ、とにかくその選びやすいっていうのですねとでしかも特に今はあのディスクブレーキに移行中ということでリムブレーキを安く物で言うと片落ちみたいな感じで今結構安く売ってることが多いんで逆に今はそのリムブレーキモデルなんかを安く買うっていうのがまあおいしいかなと思ってます、まあ、メーカーとか含めてまあじ自転車業界の流れがもう完全にディスク ロードバイクはディスクに移行するような形になってるんで、まあメーカーとかももうディスクブレーキしかハイエンドモデルは出さないみたいな形のメーカーも結構出てるんで、もう最終的にはも強制的に移行させられるみたいな形にはなってるんで、まああのー、何年後かには僕も普通にディスクブレーキに乗ってる可能性が非常に高いです。ただ本当個人的なまあ願いで言うと、 リムブレーキもディスクブレーキも共存共栄して、まあ、どっちでも選べるみたいなそういうのが僕はいいなと思ってますやっぱり自由な社会なんであのディスクしか選べないとかそういう世界になっちゃうのはその何て言うんですかね選べないっていうのはあんまり良くないなと思いますリムも選べるしディスクも選べるそれはもう個人の自由で好きな方を選べる変えるっていう そういう自由がずっと続けばいいなと思います。本当にその強制的に全部ディスクだけになっちゃうっていうのは、うんと、まああんまり健全ではないかなと思います。で、特にその、まあディスクブレーキは 100% も全部メリットしかないっていうんだったらもうそれに、えー、切り替わっちゃうっていうのはいいと思います。例えばオートバイとか自動車だったらもう基本的にはもうディスクブレーキ以外のものっていうのは 全然もうない状態なんですけどもそれであの何もディスクブレーキにデメリットみたいなのは全然ないんでそれでいいと思うんですけどロードバイクの場合ってやっぱりまだちょっとデメリットっていうのは存在するんでそれが全部まあネガなところが全部こう消えてくれればもう完全ディスクそれは全然いいんですけど今まだその リムブレーキの方が結構メリットあるような状態だとやっぱりリムブレーキを好きな人もいるし、えーまあ、経済的な理由でリムブレーキ乗ってるみたいな人もいるんでそれがその古いモデル例えば、えー、古い名車みたいのをずっと乗り続けたいっていう人が将来その、えー、乗れなくなるっていうのはちょっと悲しいかなと思います。 なんでその リ, リムブレーキに乗り続ける買うことのできる選択することのできる自由みたいのがなくなるのはちょっと良くないなと思うんで、まあ、リムブレーキとディスクブレーキ共存共栄して い, いけたらなっていうのが僕の一番の思いですなんでまあディスクブレーキ自体の良さは全然もう分かるし自分的にも えー、多分3年後ぐらいには普通にディスクブレーキ乗ってると思うんですけどもまあそれでも、えー、たまには古いリムブレーキのモデルも乗ってみたいな古いフレームにの乗るときはまあリムブレーキしか多分ないと思うんでそういうのが普通に乗れる環境その、えー、替えのパーツ補修パーツが普通に手に入るような状況ではあっていてほしいなとは思います えちょっと長くなったんですけど、僕がディスクブレーキに対して思っていることをちょっと一通り言ってみました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。